皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2022年4月18日、もしかして、我々の仲間モンスターは、我々が思っているより強くなってしまったのかもしれない。それを確かめることにしました。お相手は、伝説の三悪魔、どです。以前は、30秒も持たずに全滅させられてしまう、ラスボス級の強敵でした。まずは、私の仲間モンスターたちの戦いを見てみましょう。 いかがでしょうかすごく安定した戦いを繰り広げていますワンパンで死ぬこともなく全滅しそうな気配が全くしません転生回数とバッジ装備枚数の増加もありますが装備品の強化も原因かもしれません私が着ている装備を何も考えずに登録して装備させていますがやはり最新装備は強いのかもしれません装備品による防御力の強化が単純ながらも強いのかなという感じがしています